演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらチャンネル登録よろしくお願いしますこちらドースーパーの好みと夏目チップスつまり夏目商品2種食べたいと思いますどう言い方がないとやっぱり違うんですよねでもどちらも美味しそうにしすあれ夏目チップス前も食べたかなまあいったではチップスの方から開けてみたいと思います はい、中身はこんな感じですねチップスというだけあってもっとその割には厚めだなチップスっていうともっと薄いイメージあるんですけどまあこれもチップスに影響されっぱなしかではいただきますチップスサクサクだなさぞかしと思ったらえこれって本当なの本当にすごいな はい次はこちらのクコこちらも美味しそうですねチップスと違って丸々ないんですけどチップスとだいぶ肌違いますねこんなに変わるものなのかなそれとも違うものなのではいただきますうんこっちはちょっとかな今回は差がついちゃったなこれはですね 最初に食べたナツメチップスはサクサクとした食感が本当にチップスなんですけどこれ見てもらったら分かるように質がほとんどないんですよねなのでチップスというのはドライフルーツに近い製法で作られているのではないかと思います、まあ、製法はこの際あまり関係はないかもしれませんサクサクとした食感を本当に楽しめて甘さも砂糖不使用と書いてあるのかかる と, ちょっと本当かなって思う部分もありますが本当に甘さが感じるれて味しかったです ちょっとした時に食べたい時にもおすすめできるチップスですのでこちらの点数とさせていただきますそしてこちらのクモのクコの実は、うんあまあ、ほんのり甘酸っぱいとじますがあんまり甘酸っぱさは感じませんしむしろ酸っぱさが強いですやっぱり漢方とかに使われるような商品ですけど、ね、その影響もあるのかその味が出てるのかなっていうふするちょっと自分的なそのままで食べるのは向かないかなこれアクセントやトッピングなど、うん 使ってくださから、ね、そうしやって食べた方がいいかもしれませんねちょっと好みが分かれる味ですが自分はちょっと合わなかったかなと思う部分がありますのでこちらの点数とさせていただきます、まあ、食べられなくはないのですがそれでは「ながだ れ, なだれいや神経性胃炎逃げるのにまず、あ、は逃げられませんよね」